Battle Bound, Battle Bound, Battle Bound, Battle Bound. 昔々あのビーダーシティがまだビーダ王国と呼ばれていた頃のお話ビーダ王国の王子シロボンと六人の勇士の物語さあ続きを聞かせて死んでよシロボンは赤ボン黄色ボンとともに宇宙に散った三つのエンブレムを探すため木星に来ておった リ、ねててえー、てててクセンタイプのランバーボンバーファイターやなあっ 遅れてすみません。レレイド君木製ゲリラ隊隊長、ミドリボンです。人を探してるんですってはい。でも木製は一面盛りで探しづらくて。任せてください。どこでも案内しますよ。よろしく。こちらこそ。<笑>ああウンブレム。君たちにもええ。ワインにもあるでいい。 俺たち、このプラネットエンブレムを持つ仲間を探していたんですプラネットエンブレムなるほどプラネットエネルギー回路の設計図がエンブレムになったからプラネットエンブレムですか仲間が7人揃えばきっと帝国軍を倒せます一緒に来てくださいもちろんです共に戦いましょうありがとうよかったいちいち光るな あらいあらい い, ら い, いランバーの積み込みに進んだね。でご苦労様ゲリラ島には連絡しました副隊長に任せてきましたから心配はいりませんよいしょ次は彗星やなエンブレムは宇宙に散ってしまったんでしょどうして場所がわかるんですかああ、それはね、この青銀が作ってくれたレーダーでわかるのよ船のレーダーとつなげると、太陽系を全てカバーできるな エンブレムはもともとチェイサーエンブレムといってビーダローの生態調査に使われていたものだから作るのは簡単だったんですって緑本のいる場所も正確に分かってたんだけど着陸できそうな所が近くになくってでも案内に来てくれた当人が仲間やったとは驚きやったな本当にそれでは水星に向けて出発木星では戦闘のプロが仲間やったんや世界。 彗星でもゴッツーというやつか仲間なんだしちゃうか。そ う, そうだよ楽しみね。あ, あいつそうみたい。弱っちそう。僕が太陽系を守るビーダマンの一人。うん。そのプラネットエンブレムが証拠だよ。これさ困ってたんだよね。僕のファッションセンスに合わなくってさ。ファッションセンス。 お願い、あなたも反乱軍に入って一緒に戦ってほしいの<笑>僕ハハハハが反乱軍にそんなダサいこと<笑>ダサいあ、まあまあ君自分は何もせず命がけで戦っている人を笑うとは恥を知りたまえそうよ笑ってごまかして逃げるなんて卑怯だわ分かった行くよ うん。近頃太り気味でねダイエットにちょうどいいやダイエットカスタムチューンのアクアボンバーボンバー僕の自家用機さはあったく金持ちのボンボンが贅沢なこっちゃロック完了コックピット行こうかああ運転士くんなにの席はファーストクラスにしてくれたまえガッキャー 出すハマイドお気に<笑>うんまあまあかなやっぱりダメね反応なしだわ、うん、最後の一人が見つからないのかいそうなんだレーダーの届かない太陽系の外にいるのでしょう か, かあそんなん探しようないででも諦めるわけにはいかないわとにかく出発しましょうそうやなほんなら席についてんか あのー、二人がけに三人は辛いんですけど、俺たちにもファーストクラスを。出して、タダ乗らそこで十点。地球や。あの綺麗な星を見てると戦争してるなんて嘘みたい。君の故郷だろ？うん。父は。あ、あれ何？拡大して。 これでいっぱいやんあ噂は本当だったのか最終兵器ダークフォートレスダークフォートレスええプラネットエネルギー回路を装備したノルアーク帝国の切り札です彗星でも聞いたよあれを完成させるためにグレイボン博士が捕まったって博士が助けに行かなきゃ待って 一度基地に戻って、根本ボン令に相談しましょう。そうですね。ダークフォートレスのこともありますし。ね、シロボ、うん、よっしゃ、海洋星に向かうでグレイボン博士。どうだ、ドククレッシュ。最終チェックが済めば宇宙工場へ運び、ダークフォートレスに取り付けられます。 惑星直列には間に合いそうだはいプラネットエネルギー回路は平和利用のために開発したんじゃ悪用は許さんぞ、ダークボンうるさい<笑>太陽系を破滅に追いやる最終兵器私が持つのが最もふさわしいまもなくこのようにブルース・アラーの核惑星が一直線になる。 帝国軍に送り込んだスパイと緑本リたちの情報によるとダークボンはこの時に自らダークフォートレスを操縦し X ポイントに向かうらしい X ポイントそれは惑星直列と太陽を挟んだ反対側プラネットエネルギーを最も効率よく最大限に集められる場所のことですしかも恐ろしいことにこの X ポイントから一気にプラネットエネルギーを放射すれば 太陽系の全惑星を一度に消滅させてしまうこともできる太陽系消滅すごい威力やなまさに最終兵器でもそんなことしたらダークボンだって住む星がなくなっちゃうよそうね実際に使うとは考えにくいわね邪悪な魂父親の体を使ってダークボンになっているのは邪悪な魂なんだから太陽系を消そうとしても不思議じゃないよその通り 邪悪な魂の正体がわからない以上、我々は最悪の事態に対処しなければならない。惑星直列の時は迫っている。準備ができ次第ダークフォートレス撃破作戦を行う。はいグレイボン・博士が心配かねあでも今は太陽系を救う方が大事ですから。うん。ダークボンを倒すことができれば戦争も終わる。そうすれば、博士にもすぐに会えるだろう。はい これがコスモバージョンか宇宙での機動力が格段にアップしてますよでもあのデカいダークフォートレス相手じゃ心配だねメレイドにもとっておきの切り札があるんです切り札この回の工場ではスカイボンバーフォートレスを建造中ですおー別の回でマリンボンバーランドボンバーの各フォートレスも作ってるんですよ全部で3機も元々 プラネットエネルギー回路を積む予定だった機体ですからエンブレムを持つ僕たちが乗ることになりますよでも間に合うものダークフォートレスに対抗できるのはボンバーフォートレスしかありません間に合うことを祈るだけです根本指令予定どおり明朝には出撃できますただボンバーフォートレスが遅れそうなんですねはい仕方ありません 輸送船だけで出撃しましまょうプラネットエンブレムを持つ仲間も一人足りませんそうですねしかし時間がありません不安ですか赤、はい海洋星にこんな伝説があるんですこの世が闇に支配されし時大いなる石に導かれ勇気ある若者が集い再び光をもたらすだろう私は思うんです 設計図が7つのエンブレムに分かれ、君たちに装着されたのも、機械を使うことなく、君たち自身の体を通してプラネットエネルギーが発現するのも、大いなる意志の導きによるものだと。弱気は似合わないよ、君たちは選ばれた勇士なんだから、私たちは大いなる意志に選ばれた勇士。<笑><笑> あいつらも言うしああ全部飲んじゃったやっぱり不安だわゲートオープンオーケー発信準備完了これより我がネレイド号はダークフォートレス撃破のため敵宇宙工場に向かう多分これが最後の戦いとなるだろう 我々が勝利することを信じ、諸君らの健闘を祈るメレイナ号、発進廃棄権離脱後、月の裏側へ向けてワークせよ B ポイント周辺、異常なし F ポイント周辺、偵察終了白ロボンめ 貴様のビー玉にどんな威力があろうとこのハデスコスモであれば遅れは取らん今度こそクロボン隊長敵輸送船発見偵察隊が月の裏側で見つけましたレーダーの穴を狙ったつもりかボンバーファイター隊で迎撃に向かう各戦艦はダークフォートレスを守れ敵を近づけさせるなよ行くぞ敵ボンバーファイター接近すごい数です気づかれたか ボンバーファイターで迎え撃てる。ボンバーボンバーは艦の援護に当たらせろ。ボンバーフォートレスが合流するまで持ちこたえるんだ。ボンバーファイター、覚醒。月の引力に吸い込まれるの。あのー、もう吸い込まれてる人がいます。はあ？もっと早く行ってよ。もう白板の同時。敵が来よるで。 白いのは俺がやる。セレス、パラス、他のは任せたぞ。はあ。ああ。白ボン、海王星の借りを返させてもらう。黒ボン。うう黒ボン、君はなぜダークボンの言いなりになってるんだ。匂いって言う。プラズム爆弾を使うの。 ふざけたことを、俺は強くなりたいのだ強くなるには実戦を積むに限る戦争は俺にとって都合がいいのさ都合がいいなんてその戦争の結末は太陽系消滅なんだぞダークフォートレスは反乱軍を降伏させるための脅しに過ぎ今は俺たちで戦ってる場合じゃないんだうるさい貴様は俺が倒す これじゃ気にがらんよ弱音をかむ宇宙工場へ行くぞ、これないぜボンバーファイダー隊、筆の進路を確保しろ今日はあくまでもダークフォートレスだあれは、スカイボンバーフォートレス、マリンボンバーフォートレス、ランドボンバーフォートレス、来た来ましたよよかったフォートレス来た エライゲー間に合ったわねシエ遅れてすいませんいやよく来てくれたエンブレムの勇士たちよ急いでボンバーフォートレスに乗り込んでくれ腕を上げたなシロボンプラネットエンブレムのおかげでボンバーファイターと同調できるようになったんだプラネットエンブレムシエ、うん なぜ敵に情けをかける戦うのが目的じゃないからさ。俺は早く戦争を終わらせたいだけなんだ。白ー早くこっちに乗ってダークフォートレスがエクスポイントに向かったわダークフォートレスがよし ワープ解除よい惑星直列の時が来たいよいよやな触ってるぞワープ解除します目の前にダークフォートレス<笑>やはり現れおったかコアッパ殿。 これは、ダークボンの声やダークーが完成しこれも、大いなる意志の力太陽系ブルースワラーに生き残る道はないやっぱり目的は太陽系消滅思い通りにはさせないぞ、邪悪な魂一体お前は何者なんだメイドの土産に教えてや我が名はダークマザーこの世のすべてを無に戻すため、異次元より来た パータリーを計の押し押しを自らを滅ぼすために我に力を与えよ本当にやるつもりだ皆さん、合体フォーメーションですジ邪魔はさせねえぞレアなパーム発射撃ってきたぞみんな逃げろ間に合いません俺が援護する早く体勢を整えろ よし合体フォーメーションクロボしっかりしろ プラネットエンブレムあなたが最後の仲間だったなんて。俺がエンブレムの仲間。説明は後だ黒ボンこっちに乗り込んでくれ<音声>行くぞダークマザーうん、遊びは終わりだ。エネルギーを用意し太余計の全惑星を狙え 私の力を我に我に、はい、トリガーをオープンファイラルショット3枚おお、シロボンお前にわしが撃てるのかな父の体であるこのわし父ヒルナシロボンカヨセの戦いを思い出せ俺はお前に撃たれたが生きている自分のビー玉の力を信じろでも さあ、撃て、撃ってみろ、シロボン。騎の体。方。はははは。はっ撃てないよ何言うとるやんや気をしっかり持つんだシロボンさん君に命を預けているんだぞ頑張って、シロボンアマちゃめもう時間がないぞレベル20年、3秒 ん忘れはせぬぞ。 ならず、復讐してややったのかああ倒したんややったやったぞ助かったです勝った、勝ったんだよくやったね、シュラ父父は父は、父は父は父は シロボンお前修行中じゃなかったのか<笑>ここはどこだわしは今まで一体父上父上こうして太陽系ブルー・ソワラーは7人の勇士によって救われたのじゃクロボンは1人真の強さを求めて旅に出た残った勇士たちはコンボンやグレイボン博士らと共にゴールデンボーンの後を継いで王様となったシロボンを助け 平和で楽しい国を作っていったそうじそして時は流れ。人も街もずいぶん変わった。じゃが、再び惑星直列の時が来ようとしてる。この平和なビーダシティに、何も起こらなければよいが。な、まあ。う<笑><笑>いきなりなんでゃ、シロボ<笑>ごめんよ、ボンジー ほら、ハまマまた落としたらしょうじしないぞ<笑>これからはあの子らの時代じゃあの子らが作っていくのじゃこのビーダーシティを舞台に彼らの新しい物語が<音楽> 「おでかがそっとはいたため息、とぼけた雲の形。 パイロットになって大空を飛ぶのが夢なんだ平和なビーダシティに引っ越してきたプレイボン博士とアオボンそしてルイルイ悪い奴らと戦うためにビーダーアーマーを開発しているらしいんだけど大事なディスクが行方不明になっちゃった次回ボンバーマンビーダマン爆大伝飛べホワイトゲイル絶対見てくれよ